羽生譲る自身の成長を感じる生き生きとした狙い通りの演技ご視聴ありがとうございます早速今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます世界フィギュアスケート国別対抗戦初日の4月15日昼前から行われた公式練習で羽生譲るの表情には集中力の高まりが見えた前日にはややズレがあるように感じられたトリプルアクセル3アンペア この日の公式練習では、最初に挑んだ3アンペアはパンクしたものの、4回転トーループプラス、1オイラープラス、3回転サルコウを飛んだ後の3アンペアは綺麗に決めた。さらにイーグルから繋いだ3アンペアも余裕を持って降りて、納得するような表情を見せると、4回転ジャンプをきっちり飛んだ。曲かけ練習が始まると、4回転サルコウと、4回転トーループプラス、3回転トーループを綺麗な軸で決める。 そして、位置をイメージしながら移動して、つなぎやスピンの動きを確認していた。再度3アンペアをきれいに決めて納得したのか、ハブは SP のスタートから3アンペアを飛び終えるまでのコースをゆっくり滑りながら動きを確かめてうなずき、練習終了のアナウンスがあるまでリンクの外周をゆっくり回りながら集中力を高めていた。そうした余裕のある雰囲気は本番でも変わらなかった。 冷静でありながらも気持ちが入った表情で滑り出すと、前半の4回転をしっかりと決める。つなぎも含めて計算された滑りでノーミスも見えてきたが、最後のジャンプだった3アンペアは前にツンのめり、ギリギリで耐える着氷になってしまった。結局、その3アンペアは GOE、出来栄え点で 0.64 点減点され、得点は 107.12 点。 自分ではあまり聞く気はなかったけど、アナウンスが日本語なのでうの、しょ選手の点数があまり良くなかったのも聞こえてきたので緊張しました。ただ、彼はミスがあったけれど、かの力とか魂とか、そういうものを受け取りながら自分も頑張れたと思います。この試合に貢献するためには、自分の演技にしっかり入り込んで、自分のペースでいることだと思っていました。今回は本当に最後の最後まで、 宇野選手と共に外からの力を借りて滑らせていただいたと感じています。演技が終わった後のハブは表情を何回か変えた。すべての観客が着氷で驚き、耐え切った瞬間には安堵のため息を漏らした3アンペアのミスが複雑な思いとなって湧き出てきたからだろう。それでもハブはチーム競技というのではなく自分の演技だけに限定すればと前置きした上で大会のこのプログラム レッドミーエンターテインユーで初めて4回転サルコウ、4回転トーループプラス回3点トーループをきれいに飛ぶことができたので、成長しているなと思えていますと話した。この日の演技を振り返れば、プログラム自体の完成度は高かったと言える。力ではなく、ハブの高い技術力で飛んだ前半の2本のジャンプ、つなぎの滑り、スピンは余裕ある冷静な表現の滑りになっていた。それは、 昨年12月の全日本選手権後に語っていたものだ。ロビー・ウィリアムズさんの、レッド・ミー・エンターテインユーはイギリスのロックで、自分の滑りより、もっと余裕のある曲だと思います。それがまだ表現できていなかったので、もっとスマートなものにしたいです。また、後半の鋭さと大きさのあるステップやスピンも、観客に対し一緒に楽しむことをアピール。ハブの生き生きとした気持ちが伝わってくる滑りだった。 この日の男子 SP の最高得点は最終滑走で 109.65 点を出したネイサン・チェン、アメリカ。予定していた連続ジャンプを冒頭の4回転フリップにつけず、基礎点の高い後半の4回転トーループにつけて得点を上積みし、ハブを抑えた。技術点を見れば、ハブは連続ジャンプを後半にしたチェーンより 2.58 点低いだけの 59.27 点。 3アンペアをミスなく飛んで2点台の GOE 加点を取っていれば、チェンを上回っていた計算になり、110点台に乗った可能性もあった。ノーミスではなかった惜しさが残る結果ではあったが、ハグが思う、レッドミーエンターテインユーの世界を明確に感じさせる演技だった。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。